こんにちは。重複業除去、ディスティンクトについて説明します。重複業除去は、このような、えー、除去を行います。リンゴ100、モモ200、モモ200、えー、というようになっていたときに、モモ200、モモ200は、 同じ値を持つ重複業ですので、1行だけ残して他を消します。結果として、桃200、りんご100の2行が残ります。このように、重複業除去というのは、同じ値を持つ複数の行について、1行だけ残して他は消すことです。なお、 リレーショナルデータベースでは行の順序は気にしないということになっており重複行除去の処理をした後りんご桃の行の順序が入れ替わるということが、えー、あり得ますこれは正常動作です重複行除去が役に立つ場合というのはあります例えば、 りんご100赤、桃200白、桃200黄色というテーブル、果物があったとします。ここで、名前と単価の2つの属性だけを抜き出すという遮影を行ってみたとしましょう。そうすると結果は当然、りんご100、桃200、桃200というように重複業になります。 元のテーブルでは、白い桃、黄色い桃、えー、というように別のものを表していたわけですが、遮影を行ったことによって、桃200、桃200という重複業が現れます。このように問い合わせを行うと、問い合わせの結果に重複業が含まれるという可能性が出てきます。 なお、このテーブルから、名前、単価の2つの属性を遮影するという問い合わせは、セレクト、名前、カンマ、単価、フロム、果物というように簡単に書くことができます。で、このような結果では良くないという場合、桃200、桃200とある重複行を1行だけ残して、他は消したいと。 いう場合、SQL にちょっとしたものを加えるだけで簡単に行うことができます。Distinct です。Select Distinct のように書きますと、今度は処理結果に対して重複行除去が行われ、最終的な結果が出てくるというようになっています。では、 確認していただきます。問い合わせに Distinct を付けることで、結果に対し重複業除去が行われます。この Distinct の付け方は、問い合わせの Select from というように並んでいるところの Select の直後に Select distinct というように書くのが普通です。Select distinct 名前、カンマ、単価、フロム果物。 という問い合わせは、元のテーブルに対して、名前と単価という2つの属性で社営し、そして得られた結果に対して重複業除去を行うというものです。以上、重複業除去と Distinct について説明しました。ありがとうございます。